イベント頑張るぞあ、ネアと一緒に開始だねあたしを見なさい何ネアめっちゃアピールねわらわらわらあっちよあの発電機行くうわハントレスキラーがいる方指さしてたのこれは そして僕が狙われるー間に合わなかったーーただいま僕の実家いやー実家は落ち着くなー。 お来てくれてるジェイクありがとうこれ戻ってくるかなジェイク僕の回復カレかにスルーしていくー あれジェイクどこに行くの僕よりフックが大事な悲しみ。メグは発電機より僕うわぁ、来たー。実家には帰りたくないよー。 勘弁してくださいなんとか実家ではなかったあのキラキラ輝く人は僕優先のメグありがとうメグ 僕もキラキラしちゃおう。ただいま第二の実家。鼻歌が近い。僕に気づかないで。 やっぱり破滅見つからないな一周したけど見つからんやっぱりこういう場所はダメだな発電機回そうあったースミスどこに行くんだ何急に離れるから怖かったじゃんいやなんかびっくりさせてごめん 破滅に目の色変わったんだよ。破滅状か。お待たせ治療しよう。いやいや僕が。いやいや君から、持ちつきしてる場合じゃないよ。よし発電機頑張ろう。ハントレスこっちしてる。 えここはどこからプロジャンちょっとこっち来ないでくださいジェイク・ごめん任せたよ ネアついてきてちょめぐまってねあついてきてるかなよかった来てくれてる。 ありがとう。急いでジェイク助けに行かなきゃ。メグが行ってくれるなら発電機回すか。あれはキラーに見つかったっぽい間に合い、えー。 ジェイクを待たせラスト1台早いとこ回しちゃおうあっメグ逃げてきたんだね治療しよう最後の1台どこだーあったこれを3人で直しちゃおう 近づく前に逃げろうわ、なんか降ってきた。炎天治用お願い、きっとやり遂げる効果だ。さっきの発電機に戻りたいけど、どこだっけあー、キラーが近く張ってるみたい。三人で中央に買い直しちゃおっか。 お, おあとちょっとだねゲート通電だーキラーどこかなあそこでチェイスしてるゲート開けてくるから頑張ってーここ開けといて開けないのかー これ開け終わったらみんなで助けに行こう。もう一つのゲート、どこかわからないや。キラーまっすぐこっち来るかもしれない。遠回りして助けに行こう。 やっぱキャンプしてるか。ゲートが遠いけど行けるかいまだ。ねあ逃げろー。 あ、爆竹ネアー爆竹使えるかなしまったバレてる僕にタゲイって他の人がネアを助けてくれれば 全ダメだーごめん間に合わなかったーああれなんでみんないないの僕こんなん逃げ切れないよお なんで髪見失ってくれたゲートどこかわからないよー鼻歌するー僕に気づかないでこれは脱出できる は, はっッチ脱出だー